最初に買ったのはこの ND64 それから ND1000 っていうのもあるんですけどもタイムラプスの時ってちょっとシャッタースピード遅めにしてブラして撮った方が動画としてつなげた時にいい結果が出たりするんですよスローシャッター5秒とか10秒とかをかけて撮った写真を100枚並べてタイムラプスの動画にするとか、まあ、そういうやり方をするときにどうしても ND フィルター昼間の撮影の場合は必要だったので基本的には ND1000 が昼間のタイムラプスは一番合ってるのかなと。えっと、それ以外にちょっとととと暗いところかか夜景とか、ね そうするときは ND64 を使うことが多いのかなという感じですね。でこの周りのあのこれ遮光パッドっていうやつでこう重ね掛けをしたときにですね 横から光が入らないようにこれ別売りで売ってるやつを、えー、つけてますこれ1 5 0ミリ枠のやつにつけるやつなんですけども。 はい、で次に買ったのは LEPRF っていうやつだったと思いますこれ光がい、ね、っていうのが街明かりが明るくて空にこう光が照らされる街明かりが照らされることによって星を撮ろうとした時にその光害が邪魔になってなかなか映りが悪くなるというようなの、まあ、そういうのをカットしてくれるっていう、まあ、カットできる波長が決まっているので全部に対してできるっていうわけじゃないんですけどもかなりの効果があります。 それから次の方のこのソフト GND ってやつです ね, これですね下から上にかけてだんだんだんだんフィルターがかかっていくんですけどもこの真ん中にです、ね、何かこう対象物があってそこは暗くしたくなるんけどその上を暗くしたいという場合にこういうのをつけます。これれ一番頻度が高いいかもしれないですね これがリバース GND ってやつです、ね、これも上半分かかってるんですけど真ん中が濃くて、えー、こうだんだ ん, だ ん, だん上に行くに従って、えー、この ND の効果が薄くなっていくというものになります地平線あたりにその太陽が来て、えー、そこのところを一番暗くしたいというような時に使いますね。 これがワイドリバース GND ってやつでこれ真ん中が濃くなってますで上下にだんだん薄くなっていくっていうタイプのフィルターですえーこれもその真ん中のところが一番光を減らしたい時に使うっていうやつですねこれちょっと欠けちゃってこう割れてるんですけどねただ探す時にあ割れてるフィルターって探しやすいのでこのま ま, まあ撮影にも問題ないのでこのまま使ってます怪まガも全然しなさそうな感じなんでこのまま使ってます センター GND ってです、ね、でさっきの、えー、ワイドリバース GND と比べると ND フィルターがかかっているその範囲がより狭くなっているんですね一箇所が本当明るくてそれをこう消した時にこれを使っていますこれらのフィルターをこういう専用のこういう、えー、専用のフィルターケースに入れてまして パッと開けて、こう引っ張るとずらっと出るんですねで。どれを出せばいいのかなってまあ選びやすく な, なるんですけども、まあ、こういうフィルターケースに入れて使っています。あとそのほか、バリアブル ND フィルターっていうのがあって、これ動画で、動画とかポートレート撮影で使うやつですね。えー、シャッタースピードを遅くしたいときに、一回一回こう取り替えてられないので、ここを回転させると、フィルターの濃度が。 変わるっていう代物ですでこれバリアブル ND もですね何種類か私試したんですけどカニさんのフィルターの場合はこう回した時に止まるんですよカチッとここまでが一番 ND が薄いですよここまでが厚いですよ止まるんですけど普通のバリアブル ND ってこういつまででも回り続けるんですよでその濃くなったり明るくなったりを繰り返したりするんですけど、えー、今どの辺なのかなって見てる暇ないんですね。 今どのぐらいの濃度で撮ってるのかっていうのはこう感覚で分かるっていうのがいいところですなのでこのバリアブル ND まあ非常に高品質なフィルターであるのもあるんですけどもそういった操作性もあってこれをメインで使ってます オズモポケットっていう動画を撮影するです、ねえー、アイテム、これジンバルっていうやつですね、えー、ものなんですけど、実はこれにですね、ND フィルターが、これわかります、ここに ND フィルターついてるんですよ。これ取れるんですけど、こういう、こういうですね、ND フィルターが発売されてるんですよ。 フィルター4枚のセットです ND8、ND16、32、64と4パターンのフィルターがついているのが発売されています動画の場合ってシャッタースピードに制限があって基本的にシャッタースピードを優先で撮るものなんですねそれはさっきのタイムラプスと同じであまり速いシャッタースピードで撮ると シャッタースピードが速すぎるがためにパキパキパキパキって動いてパラパラ漫画的な動画になってしまうので24分の1とか30分の1とか速くても60分の1とかねそういうシャッタースピードで撮影するんですけども昼間のピーカーの中でそういう遅いシャッタースピードにするには LD フィルターを使うしかないんですよね。この Osmo もも同様なんですけども このオズモポケットのですねこういういフィルターとか広角レンズって結構、いろいろ出てるんですけどあんまりいいのないんですよ、どれも安くて、えー、買いお買い求めやすいんですけど全然いいのなくてですねでそんな中でカニさんが出してるって聞いてもう真っ先に使わせていただきました、これは非常にいいです、やっぱり、えー、カニフィルターの品質があって、えー、ゴーストとかフレアに強くてですねしっかりシャッタースピードを落として。 動画を撮るることができるんできお供ポケットを使っている方はこの ND フィルターすごくカニさんの ND フィルターすごくおすすめですね。 いかがでしたでししたょうか角型フィルターが上手に使えるとすごくレベルアップしたようなな感じになります写真って光の演出が全てだと思うんですけどもその光の演出をコントロールするっていう意味ではこの角型フィルターっていうのはすごく勉強になるものなのでまだ使ったことない方是非ですねこの角型フィルターにも挑戦してみてはいかがかなと思いいまます今日はここまでにしたいと思います。 ご視聴ありがとうございました。このチャンネルを気に入ってくれた方はチャンネル登録といいねをぜひともよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようならバイバイしたっけね。あれですねここにいるんですよ。こ掘り返ていくと周辺言語を改善し試練所パチパチパチってる、うん、なるものが。えー